で、で、軽くかき混ぜますでご飯を入れたら手早くとじ混ぜていきますはーいめちゃめちゃ美味しそうなチャーハンできましたこれはいどうも料理のお肉さんリンジでーす今回はですねコラボ動画でございます何のコラボ動画かというと味の素さんのコラボでございます僕といえば味の素みたいなところはあるんですけども今回はですねうま味調味料なんですけどもこのうま味をね最大限に生かせる料理って何かなと思った時に僕がね一番最初に思いついたのがね チャーハン。僕ですね毎日至高のチャーハンというのを使っ作ってるんですけどもその時にも味の素を入れてるんですねなんですね、も今回はですねがっつりとですねにんにくを効かせた至高のにんにくチャーハンこれをね作っていきたいと思いますめちゃめちゃうまいですよ今回はもうがっつりとにんにくを効かせてですねうまみの効いたチャーハンというのをこれから作っていきたいと思いますリュウジのバズレシピ じゃあです、ね、えー、と早速材料説明いきたいと思います、えー、味のつけるのをですねほとんどこのえー、味の素でですねやっていきたいと思いますんで、えー、こちらは、えー、必ず用意してくださいと卵です、えー、で今回ですね卵2つ使いますトマトってすごくですね、えー、と卵との相性がいいんですよ四股のチャーハンの時も、えー、そうだったんですけどもたっぷり卵1人前に2つ使っちゃいますこれがめちゃめちゃ美味しいチャーハンになります具材なんですけども今回、ね、もうシンプル えー、とこちら豚です前はですね豚バラでやったんですけども今回は豚こま豚こまの方が入手しやすいじゃないですかちょっとね油の多めのところを選びました今回これを、えー、細かくして具材にしていきます、はい、長ネギなんですけども大体4分の1本3 0ムぐらいかな細かく切って入れることによって長ネギの香りがチャーハンに移ってすっごく美味しくなりますのであと食感ですねニンニクです小さめのニンニクのサイズなんですけどもこれですね3かけ分、えー、だからたっぷり入れますはいこれ一人前に入れます はい、がっつりとした、えー、ニンニクの香りをつけていきます、えー、そして調味料なんですけどもお塩黒ロコショ、お酒ほんの少しのお醤油です。はで、い、す、えー、チャーハンなのでご飯も、えー、あるんですけどもあとで温めた、えー、ご飯 200g、えー、こちらに用意しますんでそれも用意してみてくださいということでですね、えー、今回ですねがっつりした料理を作るためにはですねやっぱりね自分もねがっつりしたドリンクをですね元気にいきたいと思いますんでがっつりしたドリンクを用意したいと思います ですよねはいということでがっつりしたドリンクでがっつりと僕にパワーをつけていきますいただきます最高のチャーハン作れるということでやっていきたいと思います長ネギなんですけどみじん切りですまあこれはねおのおの皆さんお好きなみじん切りの仕方で全然平気ですんでねこ れ, ぐこれぐらいかな でね、こうやっていつも僕潰してるんですけども こ, これだとね、えー、となかなか力が入らないっていう方もいらっしゃるんですよえなのでですねえそういう時はえこういうあのお餅のグラスとかをこう押し付けてもらうと、はい す, ね、すぐ潰れますからねこれねえっ、ー、とね目はね取り除きますあのちょっとね焦げやすいんでねチャーハンっていうのはですねちょっと強火でやるので麺はねできれば抜いた方がいいです切っていきます これねあの僕なんかもにんにく好きなんで 3, 3かけぐらい入れますけどもちょっと怖い方は2かけぐらいでやっていただいてもいいですか ね, ね避よけときましょう豚こまって結構細かいんですけどもおすすめはお肉はですねこうやってですねあの細かく切る、はい、細かく切ってできればですねお米ぐらいの サイズにカットしした方が美味しいですなぜかというとパンに、ね、なじむんですよねだから食べた時にこれで一体感が生まれますできるだけお米のサイズぐらいに細かく切ってあげるとひき肉までいかないぐらいですかねあのバラとかでもできます豚バラとかの方が脂も乗ってて こ, うこってりしたチャーハンになるんですけども今回はちょっと豚こまでもできるよっていうのをちょっと皆さんにお教えしたかったのでこんな感じですかね味の素とあ相性がバッチリの卵ボウルに割って これね、チャーハンを作るときに大事なものっていうのは、下処理を全部、炒める前に全部ね、やっとくこと。そうしたらね、焦んないで、失敗しません。かけぜます。こんな感じで。OK です。えっ、ー、と、ご飯を温めておチャーハンで使う米は、炊いた温かいご飯にしてください。温かくないと、えちょっとね、べしゃっとなっちゃうので、冷やご飯とか使うと、べしゃっとなりやすいで、ちゃんと熱々のご飯を用意するのがポイントです。 はいそれではですねご飯を温めましたんで材料は全部フライパンの横に置いといてチャーハンっていうのはこう手早くやるのがおこなので材料は全部置いといてください、はいえー、とフライパンにサラダ油を大さじ1半これが大さじ1かなで半分だねちょっとねたっぷり使います、えー、と油はですねあの蹴散らないでくださいチャーハンはですね油が命です油を、えー、多めに使うことによってチャーハンがパラッと仕上がります で、火にかけますお肉は、ね、ですね軽く軽くね1、まあ、つもぐらいでいいんで軽く下味の下塩を入れていきますフライパンを温めておきます水ぐらいで1回熱、ね、してくださいまあフライパンが温まったらお肉を入れていきますお肉を細かくして、えー、最初に炒めることによってこの豚の脂をですねサラダ油に移していきますそうするとですね非常に香り高いチャーハンになりますこれねちょっと重要なところです油まをくってあげると、えー、よく この豚の脂が豚の脂に移っていきますので焦げ目ちょっとついてきたなと思ったらですねここでニンニク入れちゃいますはいで、軽くさっと混ぜてですね軽く火が通ってくるとすぐニンニクのいい香りがしてきますそうしたらですねここに卵ここからはね、ちょっと手早くやっていきますよ卵で、軽くかき混ぜますで、ちょっとスクランブルになったらここにご飯で、ご飯を入れたら手早くかき混ぜていきます ご飯入れたらね、お玉の方がいいです細かくこう、切るように炒めていくタイプでここで、ね、味付けしていきますお塩ですねはい今回小さじ半分使うんですけどもあの、薄味が好きな方はちょっと加減してくださいここで、お塩と同じタイミングで味の素でございます123456789分なんで味の素を入れるかっていうと味の素って余計な香りをつけないんですよ今回は2、 の香りを際立たせたいなので、味の素を使います。素材の香りを邪魔しないんですね。にんにくチャーハンですね。味の素を使う理由になります。これすごい重要です。ここで流れ。はい、そして胡椒。胡椒はね、思ってるね。三倍ぐら い, いく。この香りでいける。そしてですね、今回は胡椒少し入れます。もう香り付け程度です。 仕上げにおこれね仕上げにお酒入れるとこのチャーハンがですね今今かなりパラパラなんですけどちょっとしっとりするんですねこれね完全なパラパラよりもちょっとしっとりしたチャーハンが好きなので最後にお酒で香りとしっとりさを醸し出していくで全体が混ざって火消しちゃうちょっと味見してくださいね 盛り付けに行きれ い, と思います綺麗に盛りたいのでこ こ, ここに入れていきますちょっとね押し込みますこうやって押し込んだらお皿にね当てってそうするとはーいめちゃめちゃ美味しそうなチャーハンできましたこれ紅生姜うがね、まあ、ちょっと添えていただくとあればでいいんですが小ネギねちょっと上に乗せてあげると色合いがきれいですのでこれですよ皆さん香りがすごい香りはい至高のニンニク茶ありがございます ははい、それでですねできましたので早速食べていただきますああいただきますこの見てください香りがねあうわやっやべえ チャーハンにかけてはね、僕、本当、昔、相当作ったんで、チャーハンは、うますぎます、卵の分量が多いから、やっぱりふわっとしてるんですよね、ふわっとしつつも、お米の感じがあって、ほぐれるんですけども、しっとりしてるという、完璧なチャーハンになってます。ううん、うんししててここのににののニニンク香香りりねね少し焦げたお塩の香りも乗っててです、ね、非常にうまいすっとこう 旨味が入ってくるこの味はね、味の素使ってるからですよ。多くの方々が、中華スープの素とかっていうのを使ってると思うんですけども、それももちろん美味しいんですよ。美味しいんですよ僕の一番美味しいと思うチャーハンはですね、やっぱり卵の分量が多くて、卵の相性がいい、この味の素を使う、このチャーハンでございます。 そこにニンニクの香りが乗ってねガツンという香りもありつつも上品な仕上がりになってる豚こま肉これもですね食感をプラスしてくれて最高のチャーハンになってる大変なことにハイボールにないます皆さんたまら味変でラー油とかかけちゃったりしてちょっと垂らして うますぎるこれ本当にうまいよチャーハンはね俺本当自信あるわということでですね皆さんこれねやってください上品なしするんですよねこれね鶏ガラの香りではなくてですね卵の香りとですねこのニンニクの香りこれを生かしたチャーハンぜひ食べてもらいたい至高のニンニクハゃ絶対損させませんぜひ作ってみてくださいはいじゃあこれうん大丈夫食うの俺だから これ食うの俺ですから、ね、<笑>すげえこぼれたな皆さんねお玉でねあの綺麗にやるといいですよはいこれね失敗あのそういうところも見せていかないといけないんでこのチャンネルは、はい、でも大丈夫あの机ねすっげー綺麗に拭いてるからです